46回の表中京高校の攻撃は3番、ート小池池。 4番センター、芝山君。 ク 46回の裏、総督高校の攻撃は9番、3兆100マーク。 センター後藤君。 2番セカンド広く君。 「本日は大変暑くなっておりますので熱中症予防のため水分補給を十分行ってください」